始めましたダンサートークダンス大好き MC さやかですよろしくお願いします このチャンネルではですね毎月ダンスに関わるゲストをお呼びしその方の人生を振り返りながらですね成功談失敗談を発信し、えー、若手のダンサーの子たちは是非参考にそして結婚出産後の人生を悩んでいる方はいろんなダンサーのやり方をシェアしていただく場になれば嬉しいかなと思い続けてますダンス好きチャンネルですですのでね是非参考になったよ面白かったよっていう人はチャンネル登録をしてグッドボタン高評価コメントもねいろいろ書き込んでくれると嬉しいな と思いいまますすのでよろししくお願いします今日はですね<笑>サムネイルにある通り前回ね AI さんのオーディションの告知動画も出しましたけれどもこちらのオーディション受けました<笑>私も一時審査がですねインスタグラム自分が持ってるインスタグラムに「ハッシュタグ #AI ドリームツアー」と書いてその「#」ハッシュタグをつけて、えー、投稿するっていう一時審査動画審査だったんですね。 あの私のインスタグラムも登録してくれてる人はおさやか挑戦しとんなっていうのは、ね、分かってたと思うんですけれども今回はその1時の結果が1月31日までに合格した方のみ電話かメールで返信いたしますっていうのが一次審査の合格発表でしたねその連絡が来たのかどうかっていうことですねこの場でちょっと発表したいと思います結果発表 さやかは今回一時審査に不合格となりましたー。ダメ<音声>ダメだったんです。連絡がだからあの G メールでね、こう待ってたんですよね。G メールのページを開いて一月三十一日の 23時59分日付またいで2月1日になるまでこうメールをね G メールを更新更新して連絡系変化系変化を持って待ってたけど来ませんでしたということでもう不合格だったんでございますということは「下剋上さん間違ってませんか?」ちょっとさやかあれさやかちゃんのダンスよかったけどなみたいな。 あれみたいなあ合格の連絡し忘れてるみたいなことはないですか大丈夫ですか間違いじゃございませんでしょうか不合格ということでですねあかんかっ た, あ か, かったがあかんかったけどもね皆さん見ました他の方の「ハッシュタグ #AI ドリームツアー」がついた他の方のダンス見ましたうまいみんな<笑> ういよねびっくりしお上手すぎてみんながこれは厳しい戦いと思ったよそりゃ。 <笑>まあでもあの挑戦できたことはねすごい楽しかったですしま あ, あのちょっとね1月はだから愛さんのためにヒップホップ強化月間と思ったんであのいつもね去年とか結構クラシックバレエのクラスにあの週一で帰ったりしてたんですけどまあそのクラシックバレエを1月はなるべくヒップホップの先生に行ったりとかスイッチしてね行ったりしてちょっとヒップホップ練習してたんですけど。 あかんかったですね。あかんかったです。しゃあない。これはしゃない。でもね。なんか嬉しいことにね。あいさんからハートマークがいいねがね。来てました。はい、3。ありがとうございます。2 <笑>。そう、ありがたいことに、あの愛さんはね。あの見たよっていうことだと思うんですけど、いいね。をくれてたので、もうそれだけでも私はもう嬉しい。嬉しい。嬉しい。嬉さん、ありがとうございます。<笑> だからステージ側のダンサーとしては参加できませんけれどもライブ自体はほんまに見に行きたかったので素直になのでもうチケットねすでに抽選応募してますはい当たるかは分かりませんけどあの当たったらいいなぁと思ってもライブツアーのチケット申し込んでますなのでねあのお客さん側としてあの見に行け見に行くっていう参加の仕方で AI さんのこのドリームツアーは参加できたら嬉しいなぁと思っておりますだってさ 今回ダンサーオーディションでダンサーも出るということですから目で見ても楽しいライブなのは間違いないのでもう絶対生で見に行きたいとは思っておりますということでいいやオーオディション難しいねこんなさもうアホほどオーディション受 け, 受けてきた人でもやっぱあかんかったわ。 ね、えみんなうまくてびっくりした年明けてからね AI さんのオーディションが初めて初オーディションだったんですけども去年のね12月にも実は私バックダンサーオーディションを受けてまして遠山美玲ちゃんっていうねあの若手のシンガーのこの、えー、バックダンサーオーディションを受けたんですなんかねイベントにその、まあ、ワンマンじゃなかったんですけど何人か出るアーティストさんの中の一人にみれいちゃんが行ってみれいちゃんがね 新, 新曲を出したのでその新曲のダンサーさん のの募集とというこででやっってたたを受けに行んすよろしくお願いしますみたいな感じやわ。えちょっと でこの流れで私渡辺さやか34歳ですって言わなかやつやと思って「やっば」と思って「おらんか」っていう34ちゃいっていう年齢の人がおらんくてええ!」みたいなしかも多分おそらく2人の子供がいてこのオーディション会場に来てるやつって私しかおらんやろなみたいな雰囲気のねそうだったんですよ。 サンリオピューロランドだったりとか、えー、ディズニーとかこうテーマパークのねオーディションとかもちょっとねトライしようと思いますよ挑戦できるものがあるなら今年はね挑戦してみたいなと思ってますのでねそちらもどうだったのかっていうのもまた YouTube の方でね、えー、お答えできたらなと思いますはいまあ i さんの結果はそんな感じでございました今回、えー、応援してくれた方ありがとうございますあのマイペースにですねあのー ダンスは大好きなので落ちたとて落ちたとて落ちたとて一生ダンスを踊ってると思うので挑戦していったりダンスを続けていこうと思っておりますますますはいもう終わりますはい最後までご視聴ありがとうございましたみんなもオーディション落ちてもくじけずに頑張ろう